皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。7月2日。今月も部活強化週間がやってきました。うちの班は、意識高い人が多いみたいで、我々の道具家事部の課題を残すのみとなっていました。木工部の星さんの釣りを作るのに比べたら、道具家事部の豪華な小物ははるかに簡単なので、ちゃちゃっと作っていきましょう。失敗しました。失敗しました。 大成功しましまた。簡単ですね。あと1個作れば OK なのでここからはノーカットでご覧くださいまずは超4連打ちを使いその後は適当に寄せていきますある程度寄せたら残りは狙い打ちをひたすら連打するだけです プロの道具鍛冶職人が見たら泡を吹いてそっと押しそうなやり方ですが、今回に限ってはそれが最適手順です。結局、会心の手応えが何回出るかの勝負になるので、元でもかかっていない学園の部活では、これが正解です。多分ね。今回は、会心の手応えが4回出ました。これは勝ちました。これで今回の部活強化週間も終了です。お疲れ様でした。